デ, レートなんですデリートなんですけども、えー、もしもいうふうであれば、えー、消したらいけないからなで、そうじゃない場合ですね、カ、えー彼がこれを現在指ってるけども、こっちが新しい現在地なんですね。だから、カーテンネクストが現在地になるんですけども、同時にここ持って帰えないといけませんから、プルーブテンネクストも同じ、えー、カーテンネクストにする。 ですから、カーテンネクストと、をプレブテンネクストとカーに両方入れます。ということね。で、えー、次のエクチェンジなんですけども、エクチェンジは、えー、現在置が EOF か、あるいは次のがまた EOF だったらば、えー、その時は何もしない。そうでない場合ですね。 これはプレブ、カー。で、その次の、これと、この二つを、まあ、入れ替えるわけですけども、これを変えに A、B、C、D というふうに、分数で指してこの順番に、そういうふうにするのが一番簡単だね。これを見ていただくとわかるんですけども、A はプレブ、B はカーとネット、C はカー、D はカーとネットでネット。あ、まあこれが D ですね。その状態で、 a.next, b.next, c.c.next で、そして、新しい現在値はあー、この b ですから、あったかわる。まあ、こういうふうにすれば、この場合は、こういう a, b とかいうローカル変数をうまく使うことで、まあ、わかりやすくすることができます。次は、バックワードですけども、えー、一つ前に戻るというのは、 ある程度メソッドが作ってあるので、これまでのメソッドを組み合わせてやりたいとでいます。で、プレーブが頭だったらそんな前にはいけないので終わります。そうじゃない場合には、プレーブを覚えておいて、先頭に行って、現在地がこのプレーブだった A まで、一服ない間、フォワードを繰り返していけばいい。 だから、先頭に行って、次々に先へまた行って、えー、さっきのところの人って思までちょうど来たらば、そこで終わると。えー、ま、あこれでいいわけです。で、全部反転っていうのは、では大変なんですけども、まあ、先ほどリストの反転やりましたけども、あれと同じに先頭から順にたどりながら、まあ、逆向きに何回で行っていくという方法ですることができます。 で演習後は、一旦の機能強化で、まあ、何行目という機能を聞いてください、えー。その場合はですね、えー、バッファーの側に何行目というインスタンス変数、アットライン e というのを追加して、現在行が変化するメソッドで、えー、このアット l i n を、まあ、更新していくというふうにします。で、インバートみたいに大幅に直す場合は、最後にトップを読んで、そこでラインナンバーは1になるので、まあ、それだけでいいと。 で、go to があれば、まあ、バックワードは、まあ、一つ前の行を go to すれば、ね、簡単なんですね。ちょっと見てみようと思いますけども。いいじゃなで、まあ、前回と同じ行動を作るんですけども、アットラインの大きさ。g e ラインナンバーはこのラインナンバーがあります。go to は、トップに行ってから n-1 回先に行けば、その行を行くわけです。アットエンドは変わりません。 トップはトップした後ライン番号1にます。フォワードは1個進んだ後ライン番号1増やます。インサートした時もライン番号1増やます。こういう風にすると、ライン番号、ラインナンバーは常に正しく維持されてますから、これらを使って様々なことができるい。プリントはライン番号を増やますね。ディリートは、ディリートとエッチェンジはさっきやったんです。 で、バックワードはね、アットラインナンバーマイナス1の行に GoTo すればいい。で、まあ、インバートは全部反転した後でトップしますで、その他、置き換えていじゃないとは前回の資料に載ったままで動作すると思います。うん、こういうふうに、何行無という機能をつけると、えー、ま、いろいろと使いやすくすることができます。 で、エディタードライバーも、えーまあ、前回と基本的に変わらないんですけども、この G という何業務に行くという命、えー、がついてます。それから、えー、P もですね、えー、プリントして、それから LINE 番号をもらって、えー、それから、この後、えー、何回か否定した回数をフォワードしてプリントして、 元のところに戻るためには、このライン番号を戻ると。そういうふうにって、え、中では移動しても元の場所に戻ってくるということが、まあ、GoTo を使うと簡単にできるわけです。